どうも、こんにちゃね、チェスということで、えー、本日はですね、昨日あったね、発表のね、振り返りまとめやっていこうかなと思うんですけども、まあこんな感じと、えー、いうことで、えー、新規ビジュアル、そしてね、PV 第2弾、えー、放送日、そして無限列車編の重大発表、次回の遊楽編の解禁日、そして実質のね、放送日なんかがね、えー、昨日発表されておりましたと、えー、いうことで、えー、順番に振り返っていきましょうと。 はい、ということでね、えー、昨日ね、鬼滅テレビありましたけども、かなりね、盛り上がりましたよね。ということで、まずね、新キービジュアルが発表されたということで、こんな感じで。いやー、これやばいっすね、本当に。めちゃくちゃクオリティ高くないっすか本当に。で、まぁ、あ、個人的に新たな新キービジュアルでね、お気に入りの部分はこの3人ですよ。この3人のね、キャラデザがついに明かされたんですよね。これ、うずいさんの嫁3人なんですけど、 やっと明かされたよねっていうことでうーんまあこの新規ビジュアルかなりクオリティ高いなというか u f o テーブルの本気をね感じましたよねいやこれはちょっとね普通にポスターとして欲しくなっちゃうわマジでということでねまあ、その新規ビジュアルのね PV なんかもね公開されていたんですけどまあこんな感じということで U4 テーブルさんの作画エグいっすね。もうほんと安定の神作画というかむしろ無限列車編の時よりもクオリティ上がってねみたいな。 感じですよね。本当に PV からもうこんだけ作画がやばいと大丈夫なのかなっていう。これもう映画じゃないよねって思っちゃうぐらいの本当に、これテレビでやっていいのっていうレベルですよね。うん。で、まぁ、あ、こんな感じで、まあ、2021年放送開始ということなんですけども、まぁ、あ、なんか今回、ほんと放送日っていうところはなんか正確なね、放送日っていうのは明かされなかったんですけど、まあ、考察としてね、えー、後でね、ちょっとね、実質的な放送日は分かっているので、まあ、そちらね、えー、後半にお話 し, しようかなと。 思うんでね僕今回公開された PV の中で一番好きだったシーンはこちらということでうんえぐいっすえぐ<笑>いっすいやダキのこっちバージョンの、まあ、キャラデザが明かされましたということでこれちょっとでかくね <笑>でかくねだから漫画よりさ、でかくなってるよねっていう、そっちえ、そっちっていう。うん。まあ、すごい本当に邪悪感出ていて、めちゃくちゃ本当に大好き<笑>。めちゃくちゃいい。うん。で、ちょっとこの辺もね、ビッグな感じでね、いいですね。ビッグウェーブに乗りたいですね。桃太郎もね、行天ということになりますけども。さあ、そして続いてですね、やばいことが明かされましたよね。こちらと。 えー、放送局です。はい、ということでね。ま、あ、予想していたのは、ま、富士テレビか東京 MX かということだったんですけども、なんと、合体しちゃいましたね。うーん<笑>。合体しちゃいましたね。いや、こんなことってありえるんですかないっすよね。いや、ほんとにないっすよ。マジで。うん。だって、東京の人は、いや、どっちの曲を見たらいいんだと<笑>。 <笑>東京 MX つけても鬼滅やってるし、フジテレビつけても鬼滅やってるしと。迷っちゃうね、これね。ま、おそらく時間はずらすんだろうね。どっちが先なのかなフジテレビがおそらく先かなと思うんですけど、ま、30分後とかに東京 MX で、その30分後とかに、ま、BS だったり、ま、あそういう感じでちょっとずらしずらしでやるのかなちょっとわかんないんですけど、ま、そんな感じだと思います。いや、これはちょっとびっくりした。 うん、で、まあ、これでね、ちょっと分かったことなんですけど、まあ今までね、フジテレビだけだったら、すごい原作改変だったりとか、まあ不安要素っていう部分が多かったんですけども、まあ今回東京 MX でもやるということなので、まあおそらくね、足並み揃えるというか、まあ富テレビがなんか中心というよりかは、なんかほんと鬼滅の制作が中心みたいな感じで、 まあ、今回回していくっていうか、放送していくって思うんですよ。だからまあ、その不安として思われていた原作改編だったりとか、CM とか、まあ、規制とか、まあそういう部分っていうのは、本当足並み揃えるというか、まあ CM はどうなるのかわかんないですけども、まあおそらく尺的に CM の本数とかもね、多分合わせるだろうしね、うん、社的には合わせるだろうし、まあ、規制っていう部分はまあ普通のテレビと変わんないぐらいなんじゃないかなと思いますと、原作改編に関しては もう本当に安心して大丈夫なんじゃないかなと思いますねうん。多分大丈夫だとは思うよこんだけなんかもうほぼね特別枠っていう感じだと思うのでうん。の痛みな枠ではないと思うしなんかすごいことになっちゃいましたよねっていうもう本当日本中どこにいても本当無料で見れるような環境なんじゃないですかねで、まあ、まあこちらねまあ、全国フジテレビ系東京 MXBS11、えー、群馬テレビ栃木テレビにて放送決定とで各配信プラット ホームにても配信決定ということでもう本当に配信っていう部分でもそうですけど全部の配信プラットフォームで見れちゃうんじゃないかなと思っておりますまあ、例えば Netflix、d アニメストア、Amazon プライム、U-NEXT ト、フール、フジテレビオンデマンドだったっけまあいろいろねあの配信サイトとかありますけどもまあアベマ TV とかでもねやるんじゃないですかねこれはすごいなと思いますねもう本当国民的アニメになっちゃいましたねと、えー、いうことです はい。でね、えー、続いてね、めちゃくちゃやばいことを解禁されましたよね。うん、これはやばいっす。はい。こちらと。なんと、無限列車編がですね、テレビで初放送決定と。いうことで、まあこちらはですね、待っていたというか、まあおそらくいつかされるだろうな。まあ遊楽編の前に、うん、そう見れてない人のために、まあ無料でテレビでやるかなと思っていたんですけども、まあね、やりますよと。 ということで、まあ、予想していた通り、えー、ついに来ましたと、え、いうことでね。まあ、その放送日なんですけども、こちらと、え、いうことで、2021年の9月の25日土曜日夜9時から放送開始ということになりますと。 <笑>すごいですね。やっぱフジテレビなんだね。やっぱフジテレビ結構ね、今回押してるという感じですよね。一応東京 MX でもやるという感じなんですけど。まあだからフジテレビが最初にやるのかなっていう感じですけども。土曜プレミアム枠と。まあ一期とかもね、土曜プレミアムでやってたんで、まあ来るかなと思ってたんですけど、なんと、えー、この日に来ますよということなんですけども、ここでね、重大発表というか、さらに<笑>、さらに重大発表してて、この9月の25日の夜9時から無限列車編を放送して 放送するんですけどもまあ、その後にですねなんと誘惑編の全情報が解禁されるみたいですやばいっすね楽しみですねていうか寝れなくなりそうなんですねこの日<笑>寝れなくなりそうですね うん。なんと、この日の夜、遊楽園全情報、まだ出てない情報とかが解禁されるみたいです。なので、まあ、正確な、えー、放送日、えー、そして、まあ、初回ね、ワンチャン1、2話放送とか、そういうのもあるかもしれないですから、そういう情報とか、まあ、まだ発表されてない主題歌、オープニング、エンディング、えー、そしてね、うん、PV 第3弾なんかがね、公開されるみたいですね。 はい。いや、これは本当に楽しみ。マジで楽しみ。いや、無限列車編を見るのも楽しみだし、むしろ、でも、遊郭編の方の情報が楽しみかなっていう。で、まあ、9時からやって、2時間ぐらい映画やって、その後だから、うん、12時ぐらいまで、3時間ぐらいずっと見ることになっちゃうけど。 まあ、その日はちょっと<笑>、寝ない覚悟で行きましょうか。はい、ということなんですけども、まあちょっとね、この辺から考察ということなんですけども、はい、皆さん、これさ、なんで夏休みに放送しないのなんでこんな中途半端な9月の25日に放送するのって思った方いらっしゃいませんかだって、夏休みの方が視聴率絶対取れるし、そっちの方がウィンウィンじゃないですかみたいな<笑>感じになるじゃないですか。なんで9月 のの日ななっていうことなんですけどもまあ、10月から放送開始だからじゃないのうん。10月から放送するから、この日なんじゃないのっていうことですね。まあ、ほぼこれでね、明確になったと思うんですよ。実質の放送日ってさっき言いましたけども、まあ、実質放送日が10月からだから、9月のこの後半に、無限列車編を直前で放送するということなんじゃないでしょうかね。まあ、だから、1週間後の10月2日、ワンチャン土曜プレミアム枠で、24 1時から。 放送開始とかあるんじゃないでしょうかね。もうね、遊楽編はワンチャン土曜プレミアム枠でやってもおかしくないと思うんですよ。こんだけ、だって第1期もさ、土曜プレミアムでやれていたから、まあ、全然視聴率的に問題ないし、まあ、やれちゃうレベルだと思うんですよ。うん。だからまあワンチャン土曜プレミアム枠で、まあ、来るんじゃないかなとも思っておりますね。まあ、そして、まあ、無限列車編が、まあ、9時から放送できるってことは、まあ、放送時間なんですけど、ま遊楽園も9時から放送すること可能ですよね。ということで、 まあ、深夜放送じゃなくなる可能性も存分にありますよね。うん まあ、例えば、22時から放送とか。まあ、でも無限列車編が21時から放送できているので、まあ、21時から放送も可能じゃないのかなまあ、遅くて、ま、23時台なんじゃないかな ?24 時を超えるってことはないんじゃないかなとは思うんですけど。まあ、そんなにね、あの、激しいシーンっていうか、えちえちなシーンは、ま、鬼滅にそういう表現っていうのはあんまりないので、一応、紹介としてそういうシーンはあるかもしれないですけど、まあ、メインは本当になんか戦いとかそういうところなので、 鬼滅はそういう表現原作読んでる限りはなかったかなということなので大丈夫なのかなとは思いますね、うんまあ、無限列車編も結構ね首切ってたり<笑>あのなかなかグロかったので まあそういう面で、まあ一応大丈夫なのかなと。まあ血の表現とか多少なりと規制されるかもしれませんが、まあそれは配信サイトでは見れるようにはなるんじゃないでしょうかね。でまあもしね、土曜プレミアム枠だった場合は初回1時間放送とか、1、2話連続放送って最近こう結構流行ってるんですけど、そういうのもね、あるんじゃないかな。でもし土曜プレミアム枠だったら、毎回尺に合わせた 放送時間がワンチャン可能になるんじゃないのだから他のアニメの場合は放送に合わせた尺に決めるんですけど逆に、そう、それが逆になって鬼滅に合わせた放送時間みたいなのがワンチャン特別枠として可能になるのではないかなとちょっとその辺はねわからないんだけどもまあ、ワンチャンになるんじゃないかなと思っておりますそうなったら結構ね嬉しいですよねはい、ということでねえー、最後ねちょっとまとめやっていきますけども、まあ、フジテレビが、えー 原作を改編するとまあ言われておりましたけども、まあ、そちらは今回の発表ではまあ、なさそうだよねと、うん、ない確率の方が高そうだよねと、またはま規制も一般的なテレビと、まあ、変わらないんじゃないかなと思います。そのぐらいのレベルと変わらないんじゃないかなと思います。はい、うん、あんまり規制っていうのはないと思います。 そしてね、えー、CM も、まあ他のテレビの尺とこう合わせるために、まあ、本数が決まるんじゃないかなと思ってます。ただね、CM はちょっと鬼滅ということで、うん、視聴率が高いので、まあそこは多くなっちゃう部分はあると思うんですけど、まあそこはまあ、<笑>仕方ないのかなと思います、正直。うん。ということで、じゃあまあ、今回ね、 こういう感じだったということなんですけども、最後にですね、えー、PV 第2弾をね、見た、のじっちの反応、初見の反応はですね、えー、お楽しみいただけたらなと思います。こちら、どうぞ。う、う、ずいさんの、嫁さんがいる。ちょ、あ、言葉出てこないわ。何えちょっと、あの、衝撃を、おぉつって、ぐっと刺さりすぎて。やば。ちょっと、あ、言葉が遅れてきそう。え <笑>かっこよっ何これうわーちょっと待ってダキが刺さったダキが刺さったこれ映画じゃんマジで映画かと思ったわほんとテレビでやって大丈夫なのこれ<笑>テレビのクオリティじゃないこれやばいってほんとに